登り別に到着してちょうどホテルへチェックインしたところ、明日の収録に備えて一休みと行きましょう。もちろん、ホテル宿泊レポン忘れませんよ。今回宿泊するホテルは、毎度おなじみ野口観光グループで初めて泊まる場所。しかも2泊3日の工程と来た余すことなくエンジョイしていきますよ。 登別温泉街の外れにあり、大湯沼川の流れる通りに、野口観光の運営するグループホテル、登別積水亭があります。どうやらプリンスホテルのようで、あーいや、プリンホテルか。いや、あれかな、今流行りの、ヨハーみたいなやつ。近くには大湯沼から湧き出る硫黄泉が入り混ざる沢があり、雰囲気的にもなかなかよろしいですね。というわけで、早速ホテルの中身を見ていきましょう。 ロビーはこれまで行ったグループホテルと統一されているのか似たような印象を感じさせます多分構造的に横長のタイプでしょうかね出ました毎度おなじみウェルカムドリンクではないウェルカムスープですねこれしかもマンハッタンクラムチャウダーとかいうしゃたスープそれを鬼が振る舞うとかマジシュールなんだけどまあいいでしょう一杯いただきますかね ではいただきますデューレクラムチャード岩にはかいねえなと想像してたクラムチャーターよりはさっぱり系なるほどなるほどフロントには毎度おなじみ水場もありこのグレード恒例のビンゴ大会の準備も抜かりないようです今回はビンゴに挑むかどうかそこら辺はおいおい考えておきます フロント入り口左手側にはよくある売店があります後でチェックしてみますがめぼしいものはあるでしょうかね思い切ってたからね多分ご当地ものはあるはず、うん、さらに奥へ行くと胃腸管館という塔に移動します部屋以外に食事会場や野口観光のサポートセンターなどがあるようですでこの奥に行けばいいんか 細道を抜けると、トイレやないかいじゃあ探索は一旦中断して、今回宿泊する部屋を見ていきましょう。何せ2泊だからな。まあメインで撮るのは今日だけどね。今回の部屋は4階のエレベーターすぐ近く、なかなかいいポジションです。うん、なかなかよろしいわ。洋室、部屋してなしのプランですが、当たりを引きましたね。 どちらかというとメインエリアは和室ですね。ただ、毎度一人でこの部屋を占有できるのはなかなかですね。<笑>まあ、毎度のごとく滞在中の作業部屋なんですけどもね。実際狭い和室でも作業ができれば OK です。さあ、バックを開いて編集の準備完了ですが 仕事をする前に温泉タイムが待っています特に登別温泉は同エリアでは数少ない岩硫黄泉がありますさあ久々の登別の湯をエンジョイしていきましょうえい大浴場は2箇所ありどうやらメインは胃腸管の最上階にあるもののようですなるほどソウン拠地を予定よりはシンプルですがそこそこの形状な作りですねというわけで7階に登ってきましたここだけは窓張りで外の風景がよく見えます で、後ろを振り返るとはいこちらがイチョウ館側の大浴場本館の8階にもイチョウ小さめですが用意されているようですイチョウ館側には露天風呂が設けられていますもう少し季節が進むとねさらにいい景色が見れることでしょうそうそうこれこれこれ大体いい10月下旬あたりになるでしょうかね 積水亭の温泉は、ここから奥にある大湯沼、そのさらに奥深くにある奥の湯を厳選としているようです。岩岩温泉は少々独特なお寒色の温泉で、同エリアで楽しめるのは登り別だけ。もっと遠出すればあるんですけどもね、新千歳瀬からすぐ行けるところはまさにここでしょう。では次はお待ちかねのあれが待っています。覚悟はいいか さあ、お待ちかね、ジップラインの時間ではなく、毎度恒例飯タロタイムの時間がやってまいりました。会場は異常館の2階でビュッフェ、てなるた盛り付けをお見せいたしましょう。 さあ、見たまえ。マイドビュッフェで鍛え抜かれた見栄えの良い芋につけよう。美しいだろうまあ、うんじゅうかいも食ったら、それはなれるわな。うん。まずはね、釜飯がありますので、火をつけて準備しましょう。全シーズンで用意されていますが、もちろん季節に応じて中身が変わります。秋だからね、多分あれでしょう。キノコが盛りだくさんなんじゃないかなと。 気になったものがあるご紹介ブイヤーベースなのですがただのブイヤーベースではないようですその名も「魚介のうまみたっぷり海のお宝いっぱい海賊ブイヤーベース」やたらと長いネーミングですね何やら秋のイベントメニューのようですでは実食といきましょうん予想以上にスープカレーやんこれ絶対スープカレーだってマジスープカレーブイヤーベースじゃねえわスープカレーだわでもね さあ釜飯も出来上がったようなので蓋を開けてみましょうよろしいきのこまぜごはんってやつですねまずはしゃもむじで混ぜてからではいただきましょう1ほほ ほ, ほ うんいいですね順序が逆な気もしますがまあそこを振れないでおきましょううまいちなみに登別特有のメニューもいくつかあってこんな地獄谷をイメージしたチゲ鍋っぽいのもありますなかなかの具沢くさんそこまで辛いわけではないので万人受けしそうですねうんこれで飯テロタイムはフィニッシュちょっとこれまでとは違う感じでまとめましたがいかがでしたか あれです編集の手間をね許容できる範囲で減らしたわけですよ全部やりきるとねクソ長くなりますからねフィニッシュこれまで宿泊した野口観光のホテル同様極度の当たり外れがなく安定したサービスが保証されている積水亭まさに迷ったならここ選んでおけっていうぐらいにはおすすめできます公式サイト予約で 5% 引きになるのもでかいですね とはいえど、通常の宿泊だとそんなに施設が多いわけではないので、若干味気ないかもしれませんね。もちろん、ここでは紹介していないのもありますが、それはぜひとも登り別へ来た時にお楽しみください。よし、じゃああとは朝まで適当に過ごすだけ。明日の朝は登り別一帯の収録に挑みましょう。